うんなんでこうなのかな皆さんこんにちは。星空写真家タイムラフスクリエイターの成沢博之です。今日はですねちょっと小ネタになるんですが今ここにあるです、ね、自由雲台ですね。星空の撮影とかではよく使う方が多いこの自由雲台なんですけど。 ちょっとね、なんか最近の自由運転の傾向って言ってるのかなうーん、若干不満がありまして、まあ、なんでこうなのかな違うんじゃないかなっていうことを情報発信というか、えー、ご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。 今ここに並んででいる自由雲台です、ね、まあ私のお家にある自由雲台だったんですがここベルボンさんとかバンガードさんとかレオフォトさんとかスリックさん、まあ、こっちもスリックさんかっていう感じでいろいろ並んでるんですけどすごい細かいことなんですけどこれ三脚の上に自由雲台を乗せてカメラを乗せてみました、はい、これ、まあ、レオフォトさんの雲台なんですけど、まあ、今回の話レオフォトさんに限った話ではないんですけどね ここに溝が切ってありますよねだからこの溝にこうやってはめればこう縦構図にしたりっていうのができるわけです。こういう風にね。あの今回の話はですね、星撮る人とか、あと超望遠レンズ、望遠レンズ使う撮影の人とか、そういう人が共感してくるんじゃないかなと思うんですけど、カメラを握るじゃないですか。ね操作はこういうふうにしたんでしょで、そうすると左手が開きますよね。だから こっちの左手のノブネジを持ってこういろいろ調整するんですよ。でもね上向けたいなってた時にこれ向かないんですよ。なぜかというとノブネジが左にあるのに対してこの前だよね。この両側にここのこことここに切れ込みがあるから上には向かないんです。私みたいいに取る人っていうのは基本的に上 向けたがるじゃないですかこう操作系とかも結構ここに集中してる場合が多いのでこっち握りながら操作したいんですけどないんですよねだからこう持っていた手をこう持ち替えてこうやって操作する必要があるんですよ。これってなんかやりづらくな い, ですかいやもちろんね下向ける人とか多いのかもしれない。 そういうい下を向ける人のためにこう左手でノブネジが回せるようになってるんじゃないかとかこう右手の方がこう思いっきり締め込めるんじゃないかなとかね右手で締め込めるのはあるかもしれないですけどそうやって右利きの人だけの話だよなとか思いつつでもカメラの形状は基本的にはグリップが右側にあるからまあそのね右手が不自由な方はこういうふうに思ったりとかいろいろ例外はあると思うんですけど。 基本的にはまあここでこうして左手で操作したいなっていうのが基本的な操作方法なのかじゃないかなと思うんですよ。でこれなんでこうなってんでしょうね。ここで持ったままであればここでこう操作できれば楽なのになんかわざわざここで持ち替えてこうやんなきゃいけないっていうのがちょっと煩わしいなって思うことってないでしょうか。で私の周りの写真家さんに聞いてみたらやっぱりそれは そううだだよねねとなななんかなんでなんかでろう、ね、不満だよねっていう意見が多くてなんでなんでしょうねっていう動画なんです<笑>今日は。でね例えばこのバンガードさんね私結構気にこのうんだい気に入ってるんですけどバンガードさんもここに切れ込みがあってさだからこの切れ込み を手前にしてこう上に向けるようにするとやっぱりノブネジは右側に来るんですよねこれは選べないですはい。それからもちろんこれ機材にもよると思うんですけど、えー、自分が持ってるベルボンさんの雲台あのこの雲台じゃない違うタイプの雲台ちょっと型番忘れましたけどその違うタイプの雲台はあの前後にちゃんと切れ込みがあってえっ、ー、と左手でネジが回せるようになってるんですけどこの 雲台はこっち側に切れ込みだけですよねノブネジこうなんでこれもやっぱり上に向けようとしたら、えー、右手にノブネジが来るんですよねでねなんかないのかなちゃんとしたなと思ったんですけどスリックさんですねスリックさんこれも生産加入になっている雲台でこれを上にあのアルカスイスクランプついてるのは気にしないでほしいですけどこの雲台はこう緩めた時にですね、えー、前後がこう選べるようになるんですね切れ込みが、うん。だから上向けて左 側でここう締めることもできるしもしくは逆のパターンがいいって人はここを右にして上に向けることができるっていう運台ですねこれ中古とか、まあ、メルカリとかヤフオクとかで買えると思うんですけどで原稿ひねなんかないのかなって探したらちゃんとあったスリックさんが作ってましたスリックさんのこの運題これ PBH425 っていう運台なんですけどこれも上にアルカスイスクランプついてますがちょっと気にしないでくださいこれは 左側にちゃんとノブネジがあってここを緩めると切れ込みが手前にあってねこう上に向けることができるっていううんまあ現行品でもちゃんとしたものがありましたちゃんとしたものっていうとちょっと語弊があるかなありましたでもね大体いいね右側にノブネジついてるんですよなんでなのかなと思ってね理想はね理想はこの。 後ろと前両方に切れ込みがあるだとか、えー、とこういう風に切れ込み前後が選べるタイプにしていただいて自由運転はそれでノブネジはまあ右でも左でもどっちでも対応できるようにしてほしいですよねだからまあ星取る人としてはですねこの2つの運台ですよねこのスリックさんたまたまこれスリックさんだったんですけど、まあ、9000円との原稿品ですけどこの運台のように左手でこうノブネジを緩めて 上を向けれるようにしておいた方がいいんじゃないのかなと思うんですよね、まあ、できれば手前と後ろ両方とも切れ込みあるようにしていただければ右利きの人でも左利きの人でも困らないと思うんですよまあ星取る人にもうちょっと優しくしてほしいなっていうのは思いますよね星取る人じゃなくてもさっき最初に言った通りあり望遠レンズ使ってる人とかで自由体使ってる人あんまいないのかもしれないですけどやっぱ上向ける 撮影の人ですね上ンレンズを向けて撮影することの多い方にとってはやっぱノブネジは左にあった方が使いやすいんじゃないんですかねっていうことですね。ということでまあこういろいろ調べた結果ですね今この2つが気に入ってます自由雲台としてはね、えー、このスリックさんの SBH280 っていう、まあ、このシリーズですねこれも廃盤なんですけどあとまあ現行品でこれがこれは PVH っていうシリーズですね。 これはちゃんと上向くしこれね結構頑丈だしあのちゃんとパノラマもいいってこのうんも使ってみたら結構丈夫だったので割と気に入ってますはいこの2つがねなんかいいかなっていう感じですねこの話もうこれ以上話が広がらないのでここで終わりにしたいなと思いますけども自由うだを作っているですねこの各社の皆様ですね今私の手元にあるやつがちょっとあのなんか標的になってしまって申し訳ないんですけど今後 そういいったた商品を開発していただけると非常に助かりますそんな開発の方がこの動画を見てるかどうか分かりませんがもしですね近くにそういった方がいたら、えー、この動画のことを教えてあげてくださいはいそれでは今日はここまでになりますまた次の動画でお会いしましょうさよならバイバイしたっけねー